じゃあ答えです皆さんこんばんはイエイ見た私の新しい髪どう実はね、これはジグのいるんですよ。そう、久しぶり多分12年後に自分の地域に戻ってなんか懐かしい感じするんですけど今日はこの話じゃなくて今日はね、イタリアレストランのマーナーのことを話したいと思います。皆さんはイタリアレストランに行ってますか実はね、 イタリアレストランがいいイタリアレストランに行く時に間違ってることをしてる日本人が多いんですよだからカジュアルなレストラン全然気にしなくてもいいと思うんですけどかっこよく見せたくないやっぱりちょっとねデートする時にちょっとそういうちょっとロマンシックのあああってな感じするきはやっぱりちゃんと物を、ま、守って何が なんか注文したほうがいいですかって今日はいろいろ教えてみたいと思います<音楽>まずレストランに行くときに何が頼みますかうーんそうですね日本人はよく一番最初頼むことはねサラダです でもそれはねイタリアだと間違ってますよああ、もしかしてそのフレンチ料理とかイタリア料理はね同じされる方もいらっしゃると思うんですけどやっぱりそれは違うんですまずはサラダはね入ってないんですよね完全にイタリアの料理の中でちゃんと場所があってイタリアの料理だとメニューの中でリストがあるんじゃないですか イタリオレストランのメニューを開けるとやっぱりちょっと違くないですか日本とでその7種類があっててこの7種類は一番最初と一番最後何がオーダーすればいいですかとちゃんと書いてありますよでちょっとこれから言いたいと思いますアンティパストプリモピアットセコンドピアットコントロノドルチェカフェディジェスティボそう7種類ですね でこれは何ですか1つずつをちょっと教えたいと思いますアンティパストはまず一番最初「頼めベル」のちっちゃいプレートのえー、の食べ物ですね例えばえっとサラサラ・インサラタ・ディマーレこの「インサラタ・ディマーレ」はねサラダで書いてるんですけどそのサラダそのカッパ ってみんな思ってるのことじゃなくてただのお魚ですでプレートはかなりはちっちゃい一番最初のちょっとだけ味を楽しめるの料理ですよねでこれは結構種類がたくさんあって一番人気なのはそのサルーミとチーズの盛り合わせそれは大体みんな頼めるのやつじゃないかなと思いますえっと日本のレストランだとよ 結構出てくるのはブルスケッタとかあとカルパッチョもよく出てきますよねで次は何が頼みますかそれはね和食を見ると多分分かってると思うんですけど日本人はよく最後にご飯が出てくるんじゃないですか日本の料理だとでもそれはねイタリアはね NG でございます なぜというと、プリモピアットはね、パスタ、必ずパスタか、ご飯か、ピザです。そう、そこ、ここ、もう、アンティパストの次は、プリモ、必ずパスタ系ですね。そう、で、パスタの種類はね、たくさんあるし、いや、結構、多いんですよ、それ。例えば、私の大好きなパスタだと、ゴルゴンゾーラチーズのパスタ。コトロ、フォマンチか、えっと、 んーまあ地の部屋ですね私 は, ジノは出身だから当たり前すぎるけど、まあ、それはやっぱりパスタ系になりますね必ずだから最後にパスタに行っちゃうって言ってる方は実は格好悪いんですよ<笑><笑>、うん、そうで次はセコンドですセコンドは肉系 魚系系と、まあ、野菜系になりますがこの時はねやっぱりそのプリモのあとは必ずセコンドを頼まないとちょっといいレストランだとちょっとかっこ悪いな感じになりますねでまあ例えばの好きな料理だとタイヤータ肉系とかフリットミストそういう魚の揚げ物とかで例えばベーガンとかベジタリアの方だったら メランチターネアラパルミッチャーとかそういう野菜なんだっけのチーズを か, いあのかけてるの料理とかはメインになりますでこのセコンドはねもう完全にメインディッシュだからみんなちょっと頑張ってるところのディッシュでございますだから頼まなくちゃいけないわけではないんですけどやっぱり頼むと多分みんな嬉しいんだろうなって思います 今度の一緒に頼むやつがあるんですよ。それはコントールノですで。このコントールノはね、簡単に言うとサラダです。そう、ここにサラダになります。まあサラダだけじゃなくて、いろんな種類があるなんですけど、バタダルフォールのポテトとかカロテニンジンとか、 あとはほうれん草スピナッチとかは、まあ、いっぱい種類があってそのメインディッシュの隣ここについてくるんですねこのもうちょっとお腹をなんかいっぱい食べるようにとか肉系と例えば野菜系がやっぱりマッチングとか多いからこれで一緒に頼みますで次は デザートになります、まあデザートって言うとよく私は好きな食べ物っていうとあのティラミスとかカタラーナとか、えー、パンナコッタとかフォガートとかジェラートアイスクリームとかはねソルベットとかいやよく出てくるのデザートになりますがここにもねよく日本人が間違ってることがあるんですよ。 よくなんかこうカフェとかに行くとケーキセットとかあるんじゃないですかだからそのケーキとコーヒー一緒になってしまうんですけど実はねこのイタリアンだと違うんですよ先にデザートを食べてから アーーートはコーヒーを頼むエスプレッソを頼みますだいいたみんなこうですよね確かに私も日本に行くとキキセットとか一緒の方がなんか自然にも頼んでしまうんですけど確かにイタリア料理とかイタリアレストランとかに行くと自然で別れてしまう自分はなんでわからないけどあそういうもうなんでこういう決まりがあるなんだろうかなわからないけど多分 デザートはね結構甘いものだし、まあ、男性にも実はそこまで甘くない、えっと、デザートとか頼 む, 頼む人とか多いなんですけどそこに最後終わった後におしまいはコーヒーを飲むエスプレッソでこれはいいレストランだとかっこいいと思われてます 実はラストもあるんですけどこれは人によって飲めるか飲めない人もいるんですねそれはお酒でも必ずディジェスティーブというんですよただのワインとかビルじゃなくてちゃんと名前があってこれはディジェスティーブはフラッパかアマールになるでございますでこのディジェスティーブという意味はよく、あのー、お腹に下に行くみたいという意味ですよね 食食になるね。食後 で, すであのー、グラッパーはちっちゃいめっちゃ強いお酒なんですけどこれは一気に飲みますなぜっていうとエスプレッソもね実はディジェスティブというのなんですけどこのコーヒーは必ず大体出てくるんですね大体みんな頼みますでもやっぱりお酒だとなぜこのお酒飲めるという意味があるんですよその重い感じがいっぱい食べたからちょっと 強い一気でお酒飲むとかあーってな感じになるとなんか気持ちいいってな感じになるんですよまぁだいたいそれはね男性が よ, よく飲むやつだと思いますまあ個人的にアマレットとリモンチェロがすっごく大好きんですよ あのー、アマレッタ・ラ・リクリッツとかシチリアのリモンチェラもマジで最高とか本当いろいろ種類があるんですけどそ こ, も、ね、そこもちょっと日本人が間違ってるところがあるんですよいっぱい飲んでしまうで一気じゃなくて少しずつとか水入れたりとかしてるはぁ<笑>何やってんのって思っちゃってそれはね一気のちっちゃいストラングのお酒で 足りるその酔っ払くにしたいじゃなくてそのごちそうさまという の, の意味と近いかもしれないですねうんはいこれでフィニッシュですフィニートーお疲れ様です皆さんは 覚えてまますかまだ<笑>なんかイタリア人とデートしたりとかちょっと誘ってみたい方がいらっしゃればぜひこのちょっと軽く を使ってみてください。あとはどうになるかぜひコメントにも教えてください。あとはいいねボタンしてチャンネル登録を忘れずにお願いします。さあ、またの次の動画をぜひ待ってます。あと見たい動画とかあったらよかったらコメントの方によろしくお願いいたします。じャオ、グラッ r ル z i チ